どうしっかり休めたかしらキャンプにはもう一つ重要な機能があるんだけどふあなたの頭じゃいっぺんに理解するのは無理そうねいいわまた後にしましょうああそれからキャンプの入り口は塔の中にたくさんあって互いに繋がっているの一度開いた入り口同士は行き来できるから次の入り口を見つけた時試してごらんなさいそれじゃあ 私はこの先の様子を見てくるから準備ができたらついてくること。 WOOOOOO